はい。まずはですね、えー、やっぱりジャズの、えー、今話題のブルージャイアントですね、えー、映画化が決まったみたいなので、本当に素晴らしいと思うんですが、えー、この石塚さんの作風は本当にこの人、えー、画力があってですね、本当になんかこう、本当にジャズの激しさっていうのが伝わってくる、ものすごくかっこいい、あの、絵柄だと思います。えー、こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。 今日はですねおすすめ音楽漫画第5戦ということでですねまあ僕もおすすめです他にも調べるといっぱいあるんですねでもまだ僕読んでないのもいっぱいあるんですけど僕が好きな僕が前回持ってて何度も読み直してるっていう本の、えー、5つの、えー、音楽漫画をご紹介したいと思います僕一時期ねやっぱりこう音楽漫画ってちょっと避けてる傾向があって自分が音楽やってるじゃないですかそれをこう漫画で表現するっていうのはどうなのかなって思って読まなかった時期問わず嫌いな時期がありましてで面白いは よっって思っててて思言われれ勧められてこう実際読んだらですね実際音が聞こえるみたいで本当にインスピレーションいっぱいもらってあの非常によかったと思うのでこの5選、えー、紹介したいと思いますそれでは始めてみましょう、はい、まずはですね、えー、やっぱりジャズの、えー、今話題のブルージャイアントですね、えー、映画化が決まったみたいなので本当に。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 3部作っていうか、まだ続くのかもしれないですけど、第1部作で一応、仙台にいたその少年が東京に出てって、東京のまあブルーノートじゃなかったか、ブルーノートみたいな、えー、ライブハウス、その憧れのライブハウスに出演するっていうところまで行って、でそこから、えー、自分単身で今度ミュンヘン、ドイツのミュンヘンに行くっていうのがスプリームになってますね。 でこのエクスプローラーっていうのがアメリカに行って、えー、ちょうどこうまだバンドメンバー集めたりとかしてるっていう形なんですが、えーまあ、少年が独学でジャズを聴いてですね友達にライブに連れて行かれてその熱さに感動してでレコードを買ってきて見よう見まね で, でサックスを買ってでそれでこう誰にも習わずに吹くんですよ。 こういうのってすごくよくあって、音で聞いてね、こう、ポンって、こう、そのまま行くっていう、こう、理論とかを置いといて、まずその荒削りなところで、音で感じて音を表現してるっていうところで、やっぱりこの彼のサックスに惹かれる人たちが出てくるんです。でも、はちゃめちゃだから、やっぱりこう、 えー、あるあるなんですけどこう音が大きすぎてジャズってそんなんじゃないっ て, ってお客さんに怒鳴られたりとかそれでこうしょげたりとかそういったこう本当にこう要は挫折みたいなこうミュージシャンがある挫折っていうのがこうあるんですよねであるあるあると思うんですけどで世界のジャズプレイを目指していく中で、えーまあ、お師匠様に出会ってで練習の仕方を教えてもらってでひたすらこうやっていくみたいなところが、まあ、ちょっとかっこいいとこなんですね。 で、恋愛要ちょっとあるんですけど少なめです。それよりどちらかというとバンドメンバーとの友情とか、えー、独自の努力の姿とか、こう切り開いていくとことか。で、この石塚さん自体は多分作曲されるんだと思うんですけど、その、本当に、こう、音楽の表現が上手なんですね。で、僕の、え読んで、初めて読んだ時に、これ、あのー、 細かい描写なんですけど、こう、ジャズ分かってる人から見ると本当面白いっていうところがいっぱいあるんですね。なので、それの、こう、ちょっと解説動画なんかも昔やってたんですけど、本当にこの漫画面白いですね。またちょっと解説動画とかも作っていきたいなとは思ってるんですが、2023年、今年ですね、2月に映画されるんですぐ見に行きたいなと思ってるんですが、えー、音楽監督は上原宏美さんで、えー、ドラマは石岡俊子なんですね。 ビデオクリップ見ると、チンチキチンチキチキなんて、誰これうまいなと思ったら、あ, あ、しゅんくんでしたね。もう米津玄師さんのバンドとかも叩いてて、もう最近もう本当に大活躍ですが、もうそもそも、もう彼はもう本当に、えー、若い時から知ってますけど、めちゃくちゃ最初からうまかったですからね、本当に素晴らしいドラマーですが、で、ト田智キさん、えー、サックスですね、えー、彼も本当に、えー、素晴らしいサックスプレイヤーだと思いますが、本当にあのすごいメンバーですから、これもう完全に表現してくれると思ってます。 でアニメ映画も本当に楽しみにしてますが、えー、本当内容面白いんでぜひ見ていただきたいなと思います。 はい、続きましてですね、ピアノの森ですね。これはクラシックの内容なんですけど、石木誠さん作のピアノの森ですね。ブルージャイアントが一番新しいんで、1988年から15年まで途中で休止もしてるんですけど、全26巻です。えーまあ、制限されたピアノをね、ずっと弾くのが難しいっていう過程に生まれた少年が、周囲の人に支えられて、ピアニストとしての才能を開花していくっていう感じの物語なんですけど、えー、恋愛要素はちょっとありますけど、前半に。 少なめでどちらかというとメンターの、えー、先生との、えー、絆がすごいあのー、よく描かれてる内容になってます。でこれもあのー、それた京平さんがですねメンターのピアノの役でアニメでやってたんですけどあのー、ショパンコンクール日本人初の快挙で。えー 2位を取りましたからすすごいですよねでそのショパンコンクールを、えー、に彼が立ち向かっていくっていう物語ではあるんですよなので本当にもうドラマチックすぎてちょっとびっくりしましたけど僕衛星放送でそのリアルタイムで見てましたけど本当すごかったですね小林奈美さんも良いとっててで2人がすごい仲まあ幼なじみで仲もずまじかったのを見ててあいいなと思ったらそしたらもう、ね、結婚されたでしょうすごいなと思ってドラマチック チックだったと思うんですけど、まあ、いろんな逆境に頑張る姿にすごい力をもらえるというかでなんか「イケー!」っていう感じの瞬間がすごいあってすごいこうドキドキする感じで最後の最後の最終話はすごいよくてあのー、もう本当に感動の26巻だと思いますぜひ読んでいただきたいなと思います。 2018年にねアニメ化されていて最初に2002年7年に映画化されてでそれからまあアニメ化でしばらく、えー、続いてたんですが、えー、本当にいいお話だと思いますのでぜひ読んでみてくださいはい次はもう僕が紹介するまでもないんですがクラシックの、えー、まあ 音楽漫画です野田目カンタービレですね、二宮子さんの作品ですが、これもあのドラマ見てた方もすごくいらっしゃると思うんですが、2001年から10年間の連載になってますね、えー、全25巻ですね、えー、僕も何度か読めましたけど、本当になんか心温まるお話ですね。まあ、主人公の野田目ぐ組、えー、さんの略称なんですが、あと、ご見溜めのピアノっていうのもあって、野田目って呼ばれたんじゃなかったかな、確か、千秋っていう男の子で指揮者を目指してる子がいるんですけど、 その子はやっぱりすごい才能もあるんだけどなんかこう飛行機に乗るのが怖くてそれで指揮者に日本でやってたら生きづもりを感じてたところに野田目と出会ってでその野田目のこののほほんとした感じの面倒見なきゃいけないっていうところでそれが潤滑油になってこう千秋がだんだんこう指揮者として開花していくで彼女の野田目も自分のピアニストとしての道を開花していくっていう物語なんですね。 恋愛要素はやっぱりまあまああります好きとかっていう感じもあるんだけど、まあ、どちらかというとちょっとお笑い系ちょっとこうクスッとするようなお笑いの要素もあってなんかお互いが影響を受けて成長する感じがすごい微笑ましい感じですねほっとけないのだめの背を焼きながらそのことで自分の行き詰まりが解消されていく姿がめちゃくちゃ微笑ましい感じ で, でしかもその大きな舞台にどんどんどんどん出ていくところがこうドキドキする感じがあって非常に面白いですね 2007年に実写化されてますね。これがドラマ化されて1期、2期、3期っていう風に、えー、分かれてやってましたけど、まあ、この辺はすごく見られてた方が多かったんじゃないかな。専属音楽大学が多分舞台になって、えー、やってたと思うんですけど、玉木宏さんが、ね、主演でやってたと思うんですけど、めちゃくちゃ面白かったと思いますね。ぜひ本の方を、ね、見ていただければと思います。 高道のアポロンですね、これジャズなんですね。ちょっと前に、えー、話題になってたんじゃないかなと思う。えー、小玉由紀さんの、えー、作品になりますが、2007年から12年までの連載になります。全、えー、9巻ですね、えー。いつの間にか9巻でガーッとう慌てて読みましたけど、えー、だから1966年、主人公のピアノと友人のドラムの友情の物語ということでですね、まあ、古い世代で1966年の時代で、えー、この、えー あの主人公の男の子があのドラマーのことでやってですねクラシックやってたんだけどこうジャズっていうものを知ってセッションするを楽しむ知っていってみたいな感じですね、うん。フラーコミックスなので少女と画だか恋愛要素もどちらかというとこう好きな人にちょっとその人は別の人が好きみたいなちょっと切ないこう恋愛があったりとかっていう感じですね。うん で、こう、ロックがちょうどその時代でもそうですけど、流行り出して、そのビートルズとかね、そういったものが流行り出して、ジャズが下火になった時代、その時代にやっぱ文化祭でロックやろうぜってやってて、でも突然その学校のその文化祭がこう、丁寧になってしまって、音が鳴らなくなっちゃった。だから、えー、まあ主人公の彼がピアノを弾き始めたら、ドラムの子がセッションで合わせて、あっ 音楽ってすごいんだ、ジャズってすごいんだって言って見直されるシーンっていうのがすごいかっこいいんですよ、えー、このシーンがすごい良かったですねえ、2012年にアニメ化されています非常に漫画として面白いと思うのでぜひ読んでいただきたいなと思います ははい、それでは最後はですね、えー、4月は君の嘘、これクラシックなんですけど、荒川直司さんっていう人の、えー、作品になりますが、4月は君の嘘です。これもうめちゃくちゃ好きで、ですね、2011年から15年までの祭り、意外と短い期間なんですけど、えー、全11巻ですね。なので、意外とパッと読みやすい感じですね。坂道のアプロンとこれはまあまあ短めなので、ささっと読めてしまう漫画ではあると思います。 えー、まあピアニストの男の子とバイオリニストの女の子が共鳴し合いながらお互いに成長していくっていう姿なんですけどまあ切ない恋愛要素が結構強いですねで音楽描写がやっぱりすごいですねまあ僕今回紹介したいとどれも音楽描写すごいと思いますけど、えー、第1話の「 伏線フラグがあってそれが最終話にでいろんなところにフラグが立ってるんですけど最終話の最初本当に最終話の最後のシーンでえー、っとこの本の題名もこれフラグなんですね。 などういう意味かなと思って一番最後の最終はで全部フラグが回収されるというお話なんですけどよくできてるなぁみたいなもう本当に、えー、最後の最終話読むともう涙が止まらない、えー、黒田号泣作品でございます、えー、本当にいいですね2014年にアニメ化されてですね16年の実写化 これ、広瀬すずさんが主演であの、ねあの、バイオリニストの方で主演してましたけど、かっこよかったですよ、本当に。これも泣きましたね。この本は本当に何度も読んで号泣してしまう、えー、ちょっと忘れた頃に読むとまた泣いてしまうというような、えー、すごい大好きな本なんですけど、えー、このアニメの方も、ね、ちょろちょろっと見ましたけど、えー、すごい。 こうよくできていて、えー、すごいゾワッてするシーンがいっぱいあるんですけど本当に良かったと思います是非、えー、読んでいただけたらと思います。<音声> はい音のない漫画でね音楽表現ってどれも本当にすごいと思います今回はねジャズとクラシックを中にお話ししましたけど、えー、ロック系だとベックっていう漫画とかもあったりとかあと吹奏楽の漫画とかも結構たくさん出てるんですよ、えー、調べるとめちゃくちゃたくさんあって、えー、また読んだらちょっとこうまとめて紹介してみたいなと思いますが、まあ、僕はジャズとかクラシックとか仕事でやる本なんですからどっちかというとそっちの方をお話をしてみました、えー、まあ音のない漫画でね音楽表現でもどれもすごいしけどこ の, この 今回紹介した5作はどれもです、ね、音が聞こえてくるような、で本当にうまいことを音楽を題材にしているいい作品だと思いますので、ぜひ皆さん読んでいただけたらと思います。えー、ブルージャイアントの方はですね、えーまあ、映画を見たらできるだけ早めにレビューの動画を作りたいと思っていますので、えー、また楽しみにしておいてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。